せーの。さあ始まま、始まりました。少量チャンネル。ネル翔太です。りょうです。少量でーす。すはい、うん。というわけですね。はい。久しぶりに、二、うん、人で料理を作りたいと思いまーす。えー 作る料理はですね、はい、サーモンスモークサーモンとエビほうれん草のクリームパスタ美味、うんうん、しそういや冬はさやっぱなんかこういうクリーム系のパスタ、うん、いいよね好き、うん、食べたくなっちゃうというわけで早速作っていきたいと思いま す, ます台所へレッツゴーはいというわけで台所にやってきましたえー最初にですねえー、材料を紹介したいと思います材料はこちらでー えー、スモークサーモンと、ムキエビ。えー、具材は、あと、ほうれん草を入れたいと思います。あと、生クリームと、牛乳。えー、ゴルゴンゾーラチーズ入りのベビーチーズと、粉チーズ。あと、オリーブオイルと、パスタです。はい、そしたら最初に、えー、ほうれん草をカットしていきたいと思います。ヘタを。 で大体でいいんですけど5センチ幅くらいでカットしていきますこんな感じです、はい、それではソースを作っていきたいと思いますまず最初に鍋に鍋 生クリーム2人分作るのでもう丸々1個入れちゃいますあと牛乳牛乳もある程度ひたひたになるくらい入れちゃってくださいそしたらスモークサーモン これももう最初に僕の場合入れちゃいます次エビエビちゃんでーすもう先に入れちゃいますエビちゃんもこれゴンゾーラーナチーズいってまーす 本格的なレストランとかにイタリアンレストランとかに行くと、えー、ゴルゴンゾーラとかもしっかりしたゴルゴンゾーラチーズを入れてると思うんですけれども家だとこういったベビーチーズとかで代用してもいいかなーって思います安いしねはいこんな感じで入れました<笑><笑>何とってんさっき 足にね、1キロのパスタの束の1袋のあるじゃないあれを足にバーンと落として「わあ痛いな痛いな痛いな」って言ってたんだけど誰も助けてくれなかった<笑>誰もって俺がでしょそう痛いな痛い痛い痛い痛いって言ってるのに「はいやるよ」みたいな<笑>痛いなのに助けてくれなかった<笑>甘いな んんなこんなこいい感じよかったそしたら、あのー、最初にいろいろ具を入れて火をかけたと思うんですけどひと煮立ちというか あ, のある程度温まってきたら弱火にしますもしくはパスタが茹で上がるまでも火消しちゃっても大丈夫ですなんでこれはれは一旦火を消しておきますあんまり火を入れすぎるとエビちゃんが固くなってしまうのでちょっと 火を止めておきますお湯が沸いたのでパスタを茹でていきたいと思いますで鍋にはですね、えー、たっぷりお湯を張ってもらって、えー、お塩をですね入れておいてくださいお塩結構多めに入れておいた方がいいと思いますその方がねパスタに味がついてあの完成もねおいしくなりますので はい。今回二人前なので、五百？四百。食べれるもん。四百でいい、うん、今回は四百で行きたいと思います。わあ。測りまーす。この時間茹で時間はですね、あのー、袋に書いてある。 表示されているパスタの茹で時間より短くしてください例えば9分だったらだいたい6分くらいでいいかななんで短くするかっていうとこの後にまたソースに入れてちょこっと煮込むのでその分の時間を逆算して短めに茹でるといいと思いますふぃーふぃー<笑>俺のどこが好きなの言ってみえ 顔、<笑>性格名前名前乾杯しようぜ乾杯、乾杯これさ俺さ九州限定の時にさ飲んでたの覚えてるー動画であげたかなあげたかなあげた九州旅行に行った時だよねそう すごくない？こっちまで来ました。うん。なんと、うん俺うね本当に一番先駆けだったと思う。本当に。しょうちゃんもう時間。はい。<笑><笑><笑>というわけで。え時間じゃないでしょ。もうあと25分。うん、そう、うん。すごくない？すごいよね。みんな。すごーい。俺先駆けだったぜ。ね飲んでたぜ。 飲んでたもんねじゃーん。はい、そしたらですね、はい、えー、っと。タイマーがなる、ちょっと前にですね、再度火をつけ直して。そしたら、このソースの中にも、麺を。もうぶっこみま す, いす。もうそのままい。お湯とか切らずに大丈夫です。もうそのままいっちゃってください。はい。 パスタ作るときってね結構ねパスタの茹で汁とか入れるの大事うん、うん、だからねわざわざ切る必要はないと思っている入れました、はい、ありがとうございますそしたらちょっと火を強めてちょっと煮込んでいく感じですねめっちゃ火強いですでもねあんまり強くしすぎるとねあのすぐ水分がなくなってちょっとパっさりしたパスタになっちゃうのでほどほどにちょっと調節しながらやってください今オリーブオイルを入れました で、オリーブオイルを入れたらですね、こうやって、ちょっと、鍋を振って混ぜ混ぜしてください。これで、乳化させます。油とですね、水分をちょっと一体化させることを、乳化っていうんですけど。うまそう。うん、いい匂い。で、今回チーズ入れてるから、 結構ね濃厚な感じでいい感じになってると思うちょっとまだ水分が多めなんですけどちょっと一回ここで味見じゃないうん味見かでここで一回味見をしてもらって塩と胡椒で味を見てください ほうれん草をぶっこみます、うん、そしたらここに粉チーズも入れていきたいと思いますたっぷりたっぷ り, りおめちゃくちゃたっぷりが好きなので結構 じゃあ最後にさっき残しておいたサーモンをトッピングして完成ですイーす美味しそ う, しそう食べようぜーす、うん、完成しましたイーイすごい美味しそ う, しそうあんま見せれない見れたちょっとお皿がね失敗した<笑>はいこんな感じで出来上がりましたはい、はい、食べましょうおいしそういただきます うんおい、うん、しいエビプリプリうんあのゴルゴンゾーラのベビーチーズを入れてるから、はいはいはい、ちょっとコクが増してます増してる、うん、あの、余裕がある方もねちゃんとした<笑>ゴルゴンゾーラを入れたらもっと風味とかね良くなると思うんですけどこれはこれでおいしいねうん 全然大丈夫だと思うけどこれでもうんうんうん 美, 美味しいです乾杯<笑>うん美味しい<笑>よく持ってるわね少、うん、ない全然<笑>結構ね見てて分かったと思うんですけど簡単なんですよ。 そういつもこんな感じでパスタはちゃちゃっと作ってるよ ね, そ う, だねうんエビもプリプリでめちゃくちゃおいしい、うん、おいしい幸せーチーズ結構たくさん入れたのでちょっと緩いくらいで作ってちょうどいいかなと思って今思いますあの 食べてる間にどんどん固まっちゃうので、うん、スクリーム系ってちょっと緩めに作った方うがいいかなと思 い, ますいしいす、うん、冬って感じじゃないねサーモンとほうれん草いやー本当に美味しいようんうんはいはい、はい